楽しんでください今日のテーマは先週の続編です始める前にお聞きします英語を上達させるために明確な目標はありますか私は昔日本語をマスターして日本で暮らすという目標がありました今は叶えています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 全週では自費出版のメリットを2つご紹介しました。今日は今日はその他の二つのメリットを続けてご紹介していきます。No.1 Your platform has been enhanced.A website is needed for authors.It's a perfect way to invite Online visibility to your work. Your website can be used to connect your social media accounts, share your bio, collect email addresses, and if you have one, feature your blog. These are all great ways to start building a personal brand and finding people who are interested in what you have to offer. スターーフォームは強化されるホームページウェブサイトは著者にとっては必要ですこれは自分の作品をオンラインで見てもらうために最もいい方法ですウェブサイトはソーシャルメディアとの連携経験の共有メールアドレスの収集そしてブログを宣伝する場合としても利用できます これらはすべて個人のブランドを確立し、提供するものに興味を持ってくれる人を見つけるための素晴らしい方法です。Nothing, however, would go better with your website than your book. When you combine the two, you create a symbiotic relationship. People can discover your book. If they visit your website to learn more about you and your idea.A professional website builds credibility for you.Adding your book to the site makes it to the next level. しかし、ウェブサイトと相性がいいのは何といっても本です。この2つの要素を組み合わせることで共生関係が生まれます。 ウェブサイトを訪れた人があなたのことやアイディアについて知りたいと思った時に本で知ることができるのです。プロフェッショナルなウェブサイトは信頼性を高めます。あなたの本をサイトに加えることでその信頼性をより発展していけます。No.2Your personal brand is more consistent with your content.As you develop your personal brand, Keep in mind how you want your followers to perceive you. When they hear your name, what do you want them to think of? Do you consider yourself to be a witty financial teacher? Maybe you are an entrepreneur. Whatever you want to do with your platform, the most important thing is to make sure your content reflects that picture. This necessitates 個人ブランドを構築する際にはフォロワーにどのように認識してもらいたいかを念頭に置きましょうあなたの名前を聞いてどんなイメージを持ってもらいたいんですか金融知識に優れた先生なのかそれとも 起業家なのでしょうか個人のプラットフォームで何をしたいかにかかわらず、最も重要なことは、コンテンツにそのイメージを反映させることです。そのためには、統合した内容を徹底的に評価することとともに、ある程度自己認識が必要です。When you sign a book deal with a traditional publisher, they normally have Complete influence over the book's marketing? Can they promote it in a way that is consistent with the image you are trying to establish? At the end of the day, happy writers don't pay the bills for traditional publishers. They are able to pay their bills by selling books. As a result, when it comes to selling your book, they will do whatever they think is best. self-publishing, on the other hand, gives you complete power over all of the decisions that go into your book.You could keep the book aligned with the brand you are creating from cover to layout. 伝統的な出版社と本の契約を結んだ場合、通常、その本のマーケティングに関しては出版社がコントロールをしています。 でもそのマーケティングはあなたが確立しようとしているイメージと一致し出版社に任せることはできるのでしょうか作家は出版社にお金を払うのではなく出版社は本を売ることでお金を稼ぎますそのため本をどのように売るのかすべて彼らが考えています一方自費出版では 本に関わるすべての決定を自分で行うことができます表紙からレイアウトまで自分が作っているブランドイメージに沿ったものにすることが可能ですこのエピソードの内容はすべて私のブログにて公開しているのでもし読んでみたいと思ったらぜひ紹介文のリンクをクリックしてくださいこれからは単語の説明に入ります The first one bio, b-i-o これは biography の省略ですかなり writing や speaking の中でも使われているので bio と言ったら biography 自分の経験とか歴史のまとめになります The next one Symbiotic relationship Symbiotic あんまり聞かない単語なんですけど、教理・共生という意味です。教理・共生の relationship、関係つまり、その人、読者はちょうどその知識が知りたいと思って、ウェブサイトをクリックして、その人の本にたどり着きます。その本を読んで、この人のことを好きになる。これは、教理・共生の関係になります。 The next one, wetty, wetty これも会話の中ではあんまり出てこない単語なんですが、知恵、知識に優れたという意味なんです。smart, intelligent と同じように使うことができます。The next one, thorough, 徹底的これは形容詞です。 ビジネス英語の中ではよく使われますので覚えていくと便利です。The last one is aligned with 何かに一致する原文 You could keep the book aligned with the brand you are creating from cover to layoutThe book aligned with 何々 本を何に一致するそれはここではブランドイメージのことです。aligned with も結構ビジネスの中で出てきます。特にマーケティングとかアイディアをディスカッションするときはよく使います。それでは今日のディスカッショントピックスに入ります。We have two questions today.Number one. Do you have a personal brand? brand in the previous episode, we talked about how people in the English speaking countries like to do something on the side. So, some of them would have a blog, a YouTube channel, or Instagram, Twitter account where they really promote what they do, what they like, and to build a following. 前のエピソードでは英語圏では結構流行っていますが、えー、仕事の他にも自分のブランドを持って何かを発信したりあるいは何か小さなビジネスをスタートしたりする日本だと結構副業は、えー、コロナの前では禁止されたっていうのが多いんですけど、まあ、だんだんだんだんコロナでいろんなことが変わっててもっとフレクシブルもっとフリーになってると思うんですよ 仕事ではなく、もし、あなたは誰ですかっていうふうに聞かれたら、私はどことこの会社で働いている〜何々ですっていうよりも、私はこのようなことをしている人と言った方がおそらく相手に、huh, This person is interesting というふうに感じさせることができると思います。Having a personal brand doesn't mean you have to sell something. It can't just be promoting what you love to do. 個人ブランドっていうのは何かを売らなければいけないということはないと思います。ただ自分の好きなことを発信するというのも個人ブランドになると思います。個人ブランドの中にはコンテンツだけではなくその人の性格、あとは言葉では伝えられないその人の魅力とかも入っていると思います。 having a personal brand can be a very interesting hobby that may lead to something one day 個人のブランドを持つことでえより人生を楽しくしていつか何かにつながっていくかもしれません the second question have you ever thought about having a brand independent from your work この質問も結構あの副業とかえ自分のビジネス に関係していると思いますが、I personally think having a brand that's independent from work is really fun. I can explore who I am inside that realm. 個人のブランドを持つことっていうのは私にとって楽しいことで自分をより知るチャンスになると思います。To me, it's a way to see who I am and who I can be. 私にとって発信を通して個人のブランドを作るっていうのは、えー、前もって何かしなければいけないっていうレールではなくもう未知の世界に入り込んでそれこそたくさんの、えー、ミラクル奇跡を受け入れることができるようなやり方なんです。 もし今の人生の中でもっと楽しいことをしたいと思っていたら えおすすめがあります本当に自分の本を書いてみてあこんなたくさんの知識持ってるんだで、そしてえ書いた本あるいは原稿に基づいてこれらの文字を YouTube ビデオに書いたり Podcast に書いたりあるいは Instagram に書いたりいろんなところにいろんな形で発信することができると思います。 I'll share some tips that will help you to improve your English 今日は英語プラス何かについてお話ししたいと思いますまずほとんどの場合英語、イタリア語、フランス語という語学っていう言葉カテゴリーに入っていくとその言葉について学ぶっていうイメージが強いと思いますが 実は実用英語あるいはビジネス英語の中で言葉は本当にツールだけなんですよ英語プラス何かが大事です例えば、えー、英語系の人だからこそみんな仕事がすごくできるかなみんなプレゼンテーションがうまいかなということではありません結構ほとんどの人はやはり10代の後半あるいは20代の前半英語系の人なんですがの時に 何かスキルとして身につけなければいけないって思うようになるんです。その時に大きく二つに分けるんですけど、一つは専門的な知識。例えば自分が入りたい業界の知識。もう一つはコミュニケーション系の知識です。どのようにインタビューで自分をアピールして、セールスして、その会社に雇ってもらえるのか。それは実はコミュニケーションの力なんですよね。だから結構、 ほとんどの場合英語がす、ま、で、あ、に話せるからそのプラスのスキルを練習していくんです。まあ、英語圏では結構流行っているパブリックスピーキングオーガナイゼーションは Toastmaster なんですね。えー、日本でも、まあ、少しはあると私はこの前チェックした時に見つけたんですけどあんまり英語圏ほど活躍されていないなと思いました。結構私もバンクーバーにいたときに、えー、月に 3回くらいたくさんのトースマスターに参加したことがあります。でそこで出会った人からいろいろメンタリングを受けたり、自分でも20人とか時には50人とかの前でプレゼンしたり、やはりそのプラスがとても大事だと思います。まあ、文化によって英語圏のプレゼンテーションは日本語のとは違いますよね。英語だと もう体全身がもう演技しているような感じなんですけどまず自信のあるアピールの仕方そしてできればステージ全部を使ってほしいっていう、まあ、動きが大きいっていうことなんですけど日本だと逆にそんなに動きがないちゃんとした姿の方が評価されるんですねだからその国の違いによってスキルも変わってくるので 英語プラス英語でそれを学ぶっていうのはとても楽しくなると思います。また自分の夢、エンドコール。まあ、例えば今は、まあ、ビジネス英語、実用英語を学んでるんですけど、まだ外資の企業に入っていないとか、そういう大手の会社を目指して転職したいとかだったら、その会社ではどんなポジションがあるのか、自分はどんなポジションに入りたいのか、 そのポジションのスキルとは何かとか全部考えた上で今から学ぶのもとてもいいと思います私は前日本語のスピーチコンテストに、まあ、3回<笑>挑戦したことはあるんですけどもう最初は本当に英語圏のスピーチのようにやっていたんですが最後にメンターしてくれた日本人の先生はもうまるで女優のようなんですねそんなに頭を動かさないで手もそんなに動かさないでって それを実践したことで日本文化のエッセンス日本のそういうあんまりはっきり言わない方が美しいっていう、えー、表現の仕方も身につくことができましただからこそいろいろ挑戦していろいろ考えて英語で学ぶことになれば英語力もぐっと上がります最後まで聞いていただき誠にありがとうございました